帰ってきたのでかい。 たすんでぃビすビ。 なので調整。笑。 マイナスわら何ピンでロング継続 逆で止まってほしいです。 大丈夫そうな形してますね、わら。下がっても難品で追いかけようと思います、わら。 今夜はふかしすることになりそうだよロールオーバーで手数料取られるので。 前に一旦ノーポジにすることをおすすめします0時1分にまた入り直し。 の手数料結構高いので ペア250キロビトコイン2022 ドラペアさん、こんばんは 一旦たんわら 10キロ今年行きますかね、わら。 でノーポジで様子見結局横横でしたねわら 何ピン失敗クソポジナウ笑。 ポジションだったので利確笑。ショートするのも今日怖すぎますね笑 で入る方がまだ安全そうなのでここは様子見 知事損益2万2870円なう トレードですわら。 あまり長くポジションもたないのでおまけも爆勝ちもないです。わらちまちまり V トレードご了承ください。わら。 まで来れました。井上聡 さ, さん、おおおめでとうございます。 ビューってサイトチャート見やすいのでおすすめです URL 省略リンク貼っておきます 目が離せないけどそこ見てみますありがとうございます今目離すと危険ですね笑 トレーディングビューのチャート見ながらパソコンでトレードしていますブトクドルのチャートと見比べて 自然にわかることがあります。アプリ入れました笑 の設定がちょっと必要ですがすごい使いやすいのでぜひ活用してください はバイナンスのチャートとブフのチャートをトレーディングビューに表示させてます検索でビトコインって入力したら。 ごとのチャート表示できるので。 心からビトフェアって入れたら開いた瞬間いいですね今すぐいじりたいですが今は今だけ羽が離せないですわらわらわらわら 違いですね、わら。上にも下にも飛びそうなので。あとにしましょう、わら。 中枚数しょぼいのでのんびりしてますが、わら。 何ピンでロング買い足しで、適当にプラスのところで利確って感じでトレードしています。 150とかしたので気合いの34不得なので今夜は来てます。 ロス化気をつけてくださいねロス化も手数料取られるので 張ります。ビクビクです。笑 わ, わら。負け分とロスカ手数量でメンタル崩壊の危険あるので。 なら24時までに526万8827付近まで上がる可能性高いので全然ワンチャンありますよ。 僕なら、部分決済して枚数減らしたり難品してリ食いします。わら。持ちっぱなしハハラハラするので、わら。 ハラハラするのが好きなのかもしれませんわらキャンブラーわらわら 爆ガチちの切符を楽しみにしていますね。でも0時前には決済したいです。わら 数量だけで10万ぐらいするんじゃないですか しますねわら。手数料やっぱめちゃ高い、わら。 ここ何日かが変動激しいと思ったので勝負に出ました。 大きかったですよね 立て力金額の絶対値かける 0.04% 日の合計単位円、円ロールオーバーの手数料です てんゼロよんなんで20万0時までに勝負つけないとですね。 次、わらわら。ですよね。 数かける4だと80万計算間違ってるかもです 0.04% なのでかける0 0 0 0 4なんですかね15万くらいかと思ってた いも怖いですねそこは感覚でやってたから調べてみるよ。 すいません。 オーバーしたとき高ってなった記憶があって。 すごいマイナスから始まって焦った記憶が。 ひそ、ね、かに4年ぐらいブフ。愛用しています、笑 おじいちゃんになって孫に教えてやろうわらわら。 抜けそうですねわしは150万負けて60万取り戻したと思ったら手数料で80万持ってかれたんじゃよっつわらわらほんとだ わらわら手数料の方が高い。わら 今回の手数料無料なので細かく利確、損切りした方が負けにくいですよ がなくなっちゃいますが。 なんですよねガチホの頃が一番増えてましたしねしかし今夜はギャンブラーでいさせてくださいわら ねキラキラぜひ取り返してむしろプラスにしちゃいましょ 横横一旦ノーポジで様子見します バンド上にぶち抜けてるので上昇継続しそうですがちょっと怖いですわら 怖いので損切り笑。わら ロングインしました言っといてとりあえずりかしましたわらわら。ワラワラ ですね。笑 横横、わらわら横横の時、動く方向わからないので 超怖いです。 で大きく動くこと多いので横横の時ハラハラです。わら。 貫通しますしね。笑 貫通してくれたら一応隠してくれますよ。わら手前で反発されたら超辛いです。わら刺し根めったに使わないですが。わら しますわらきょは 1,000 円足りなくてそこ取れなかった時がありました。 反発しちゃったんですね差し値切りのいい数字で入れないのがおすすめですわら ま、ちょっと手前で入れると刺さりやすいです焦ってるとなかなかできなくて刺し目は落ち着いて入れましょうわら 今日になりますでも私なんか全然まだまだですが。 でもプラスになってくれたら嬉しいです。 22時で上にブレイク来そうですね21時の時だましだったので信憑性低いですが。 失敗ですね。わら いつ、上昇レンジ終わるかわからないので何とも言えないですが22時の上げも騙しの可能性ありますし。 受けていかないですね ね、初動拾えなかった時の方が痛いので仕方ないですちょっと上がって横横、わら笑 ここで理覚しちゃうと上がっていくパターンが怖いので。お。お。抜けました。いけ。でかい、わら。 ですね。戻しもでかいわら。 入りたいけど怖いな、笑 上げかな。もう一段大きく上に上がる予想。 からつきた感が。 けばよかったやるな下げ知らずですねわら っぱりっぱなしいやまだまだあるショートしたら泣いちゃいますね笑 上げわらはっとけばよかったよ。 損益ですわら80ノルマをクリア損もしてないですがわらおめでとうございます 理嚇しました。まだ上がりそうだけど、笑っ 爆勝ちですねうらやましいですわら固くり覚するのが一番です このブレイクでかいですねキラキラずっと上がってるわら最高値更新いきそうな勢い 怖くて入れない笑。 アレンジャーわらわら。<音楽> このブレイクの形は超怖いです。反発でかい気がするので。 ベストタイミングですねおめでとうございます今、陰線が 汗が、わらわら。S S も怖いですわら。 ビビリトレーダーです。わら。落ちたら現物に移行したいです。わら。でかい。 超でかいビビったわらチムドラペア250キロビトコイン2022 変換間違えました。現物500いきそう。ルケチム、ドラペアさん、年内2500万。わら。 間違えた2億、5千、万、わら であと少しすごい位置 反発かもですね触れない、わらわら 入れないです抜けたらまだまだぶち上げそうですね。 金チャレンジ。お, お、伊方マシイカ魂さんチャレンジャー。 です。ボラでかすぎて。怖いよ。俺も行っちゃった笑 すごいな。現物買い増ししてよかったー。わら。 し大成功ですね500超えましたしまだまだ上がり。 胸で反発今日の天井かもですね利確ポイントな気がします の横横わら、下がらなさそうですけどね。 最高値更新ちょっと届かずわら上がってくれーこの横横箱は怖すぎわら に理覚しますプラスなら固く勝つ方が絶対いいですね。 なそうですがなんか超怖いですわら 速度が横横でし アイカフックスもしてるんですね。 上っぽいですけど怖いですね、笑。 見届けて今日のトレード終わりにしようと思いますわら下手に入るとジコルキしかしないですわら 入れたいわら S 派一瞬なんで危険ですよわらサトさとしさんおめでとうございます でかいわらついポジちゃいそうなので。 1 2 9 4 7 3でこの辺にしときますわら92でフィニッシュです助かりました が素晴らしいですキラキラ。 新派この辺でありがとうございましたお疲れまでしたサトシさんお疲れ様ですキラキラご視聴ありがとうございました コメントいただきありがとうございますまた見に来てくださいそれでは 登録してくれると喜びますわらお疲れ様取得？とわら ぜひ、笑っ